えー、さて本題に入ります、えー、私は相関禁止難民認定申請乱用御用消費使用の問題は目的手段結果という一連のつながりがあるものと考えておりますまず2004年の法改正において難民認定申請の申請期間が上陸日または難民該当事由発生日から60日以内とされていたものが無制限となりましたさらに難民認定申請に相関停止項が加わりました 次に2010年に非使用者が難民認定申請を提起した場合には適正手続きの保障のためできるだけ仮放免を許可することさらに弁護士が仮放免許可申請の保証人である場合には柔軟な判断をすることこ う, こういった実務上の方向性が示されました加えて難民認定申請から6か月経過した難民認定申請者に対しては その希望により一律にフルタイムの就労が認められることになったのもこの年のことでありましたその結果2010年には約1200人であった難民認定申請者は2017年には2万人近くと約16倍になりましたその推移は就労目的仮放免目的のための手続きの内用を疑わせるものですまた子供と家族の在留許可の問題も問題の原因もこの長期化にあります 手 続, き手続き中に日本で出生したまた幼児期に入国した児童が学齢期に達するとこういった現象が起こるからです翌2018年1月この就労許可を厳格化したところ当年の難民認定申請者数は半減いたしました難民認定申請の実態を示唆する推移ですがその後も借金駆け落ち隣人との諍いさかい こういった難民条約上の迫害とは無縁の申請。どうもありがとうございました。お時間となってね、あの、福山参考人に至っては、本当に長きにわたって国に仕えていただいてですね、この対談見させていただいたことにおいて、私本当に、あの、このような公務員の方々がいらっしゃること、本当に施設に胸が熱くなる思いがございました。 ソー이끄는힘오んおうせありがとうんぼい